はいおはようございますラスカルでございます本日はですねこちらの背景で分かるとおり前橋にございます A97 さんに、えー、訪れております前回は唐揚げとポテトアイ盛りのチャレンジメニューをしに伺ったんですけれども本日はチャレンジメニューというかデカ盛りでございますね と, ろろと ネギトロでこれの合いがけの大きな丼を一応ね、5キロっていうお話でお願いしておりまして、本日はそちらのね、デカ盛りを食べていこうと思います。ただですね、デカ盛り普通に食べても、え皆さんもね、ちょっと緊張感がないというか、退屈な部分も出てくるかと思いますんで、一応ね、5kg なので、30分にね、タイマーをセットして、セルフチャレンジとして、えー、挑んでいこうと思っております。とは言うものですね、まあ別にガチチャレンジとかっていうわけではないので、これもね、お話をしながら、えー、ちょっとね、丼物を。 食べていこうと思いますすでに料理の方はねお作りしていただいておりますのでメニューがね到着するまで、えー、もう少々待ちたいと思いますでかいなあ、それもつくんですねスープ代わりに外<笑>しとこう<笑><笑>スッとはいじゃあということでですねただいま商品が到着いたしましたこんな感じですねこれとろろでネギとろですね多分5キロ ということで、なんからね、持った感じめっちゃ重いんだけど、とりあえずね、早速こちら食べていきましょう。これ三十分か。三<笑>十分か。<笑>そんなに早く、あ、いると思ってなかった。<笑>確かにそうですね。<笑>そうですね。今日もペロリンチョ見してね<笑>あ。ありがとうございます。い, いぞはい、三。二。一。いただきます。<笑>いただきます。ひとまずじゃあちょっと醤油がっつりかけちゃいますか。よ。 いい よ, えー、よしじゃあまずネギトロからねいっちゃいますねこれガチチャレンジになったな球児おおいいいただきますうまネギトロうまうん キットロ丼僕めっちゃ好きなんで、まダマーンかいっすね<笑>。うまっ。うん。 これ真ん中にあるイクラと一緒にちょっと贅沢に行ってもいいですかうああれじゃイクラネギとろよどうですか出う<笑>ますうん、うん ちなみになんだけど、えー、今回ねこのネギトロとろろ丼、大和さんにお願いしたときに、えー、ネギトロがね、売り切れになっている場合もあるらしいのでこのネギトロ丼食べたい方は一回ね、お店さんの方に、まあ、あるかどうかね、確認してもらって注文してみてくださいい、ははい。うん いや、ネギっとブいイクはこれ反則だろう。いは ブリンクがでかすぎる<笑>、はあうまい<笑>やっぱ結構醤油かけたつもりだけど大きすぎるからガンガンかけていいかもなやっぱね見た目以上にお米も詰まってるんでねちょっとどんどん醤油かけてちょうどいいように調整していきます うんちょっとこの辺りでえとろろの方もいっちゃいますかこっちも醤油をいやうまそう<笑>ちょっと上映ってるかなこれ こっちにしようちょとこれ卵黄をこう<笑>これはうめえわ絶対のりとマグロととろろとうーわ うん う, まっ<笑>、うん、うわたまらんなこれこれはうまいわうん はい。 めっちゃかゆいな お様ですおさまです。はいこの トロはすすすいでしょ強くないででいい濃いというますロはあるときはある。 こここののロロめめっちゃうまま い, <笑><笑><笑> い, いいいいいでやれなくらもも飲すんねマジでこのとろろ自体がなんうまみ強いからほんとにこのとろろいくらでビールと日本酒とかでいったらもう最高にうまいですね。 いや足ます り, りてます大丈夫です<笑>足らなくないです大丈夫です<笑>こっからから揚げポテトチャレンジ<笑> あら<笑>やっぱこれ後半はこのネギトロの脂感っていうのかなこれがね結構きっついね多分昔だったらこの脂っぽさが。 うまいんですよと最後まで言ってたと思うんだけど年なのかな脂物がきつい<笑>うん いただきます。<音楽> ちもち大きいい、い塊はははこれ最後すすね、うんうん、まっ<笑>、はい、はうごいまごうでしたよゃ時間はこんな感じ。 6分3分残しことなんで23 <笑>分57秒かまあそんなチャレンジっていう量じゃないんで今日は<笑><笑>食べてみて思ったんですけど自分の年を感じましたね昔はこのネギトロの脂っぽい感じが最後まで美味しいと思ったのに 今もうその脂っぽさがきついですね<笑>。<笑>最近は僕もですね、朝起きると胃もたれをしてる日がよくありますので、年を感じる今日この頃ではございますが、一応ね、最近チャレンジメニューとあんまりやってなかったんですけど、5キロのね、ご飯物であれば30分以内でもね、いけるということが発覚いたしました。ただね、まぁ AQ1 さん全部美味しいので、まあ美味しいからいけるっていうのが大前提だと思いますが、ぜひね、あの皆さんも今日のね、とろろに関しては特別メニューなので、 えー、通常に、ね、販売はしていないのですがネギトロ販売もしております在庫はなくて売り切れになる場合もあるのでもしねこのネギトロが食べたいなと思ってくださったお客様はですねお店さんの方に確認してもらってぜひ僕らとね同じメニューを食べてみてくださいということで、ねえー、本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、えー、またですねサブチャンネルの方でも活動しておりましてそちら概要欄からチェックしてみてくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあね